くでっかいあくびゆうべ遅くまでテレビ見てたら眠くて眠くてケイちゃんが喜びそうな番組なんかやってたっけ月1 0 0でございますわちょっと待て勝手に想像して決めつけるんじゃねえ 男の子なら当然です恥ずかしくないですよちょっとこの昼休みは爆睡させてくれいや本当マジであら私がたまが黙って見過ごすとお思い出邪魔したら怒るすごい怒るあはあはあ じゃあやめなよ。圭一くん寝ちゃった。寝顔かい。後でお持ち帰りしていいから。そっとしときな。向こうへ移動しましょうです。圭一にうるさいと悪いですよ。先生が来ても起こさないであげましょうです。 それっていつからもう次の日にはいなかったって渡流しの晩に失踪したらしいよん、k なのわかんない私の知る限りではね いるんでしょうか彼女がたたりにあったのか鬼隠しにあったのかは分かんないけどねいや何せよもう一人いるんだよねだよね。おやしろ様なら 今年は出ないよバッチャと村長さんが話してたんだけどさ今年は事前に警察と話がつけてあるらしいんだよ何が起こっても騒ぎにしないで穏便に片付けるってじゃあレナたちが知らないだけでどこかで誰かがかもしれないってことかもね次はレナかな 安心しないよレナはちゃんと帰ってきたよでもあ、ダメだったんでしょ昔の話だよもうやめよこの話 オ俺が寝ている間に気配を消してこれだけの上等をやってくれるんだよあっ<笑>先生が来ましたよフイチさん。 ほら前原君下級生をいじめてはいけません謝りなさいほら前原君へいへい、謝りますよ聡子さんごめんなさい ゲーちゃ ん, ゲーちゃんその裏には部活でね。着席着席 でどううしょうね同じゲームを続けて2日やった試しはありませんしニーにお願いしてみたらどうでしょうです一ッケね今日おじさんの手伝いの日だ悪いみんな今日なし おじさんのたまに町にあるおじさんのお店の手伝いに行くんだよ。 答えが出ると言ってました。ですわ。結構なお小遣いになるらしいですの。しかし、それはアルバイトというんじゃないのか、高速で禁止されてないか？家事手伝いは除くと書いてあります。です。 かかな、かな別に部長不在でもいいだろうやろうぜ部活<音楽>おっあったあった昨日の推理ゲームようやくコツが分かってきたところで中断しちゃったからな。 せんけどレナさんとリカはどういたしますうーんケイチくんが「どうしても」って言うならちょっとだけいいかな僕はみんなが揃っての方がいいなと思いますです部活がないなら僕はお買い物に行きたかったのですお醤油とかを買いに行きますですよ ね、すっかり忘れてましたわならレナも久しぶりに宝探しに行こうかなさあ、このゲーム楽しみにしていたのにな。 またの機会に叩きのめして差し上げましたよ<笑>犯人はサトコ狂気はピストルやはり貴様の仕業だったか なんかいらねえこのまま絞め殺してやら かわいそうです。 助けよレナやっぱりこのクラスからも転校で出ていっちゃった生徒って結構いるんだろ ひなみって田舎でしょ転校していっちゃう人も時々いるよ。じゃあ、このサトシってやつも転校してったのかごめん。よく知らないの。その、意地悪で言ってるんじゃないの。ちょうど去年。 レナが転校してきてから入れ替わりだったかな。だからあんまりお話ししたことないの。ごめんね。 けケイチくん怖い顔してるなんでだろうんでだろうあごめん今日の部活楽しみにしてたからさ残念だっただけだよ帰ろうぜ そうかあうん今朝から圭一君なんだか元気ないよ風邪かなきっと圭一君引っ越しの疲れが今になってきたんだよ 前に住んでたところとは全然違うところだもん。いろいろ慣れたり覚えたり、疲れて当然だよ。そうなのかなうん。絶対にそうだよ。レナも最初そうだったから。わかるんだよ。だよ。 レナがひなみざに転校してきた時の話が聞きたいな。どんなだったえへへ。<笑>ケイチ君と同じだよ。人の名前も村の中も全然わかんなかった。みーちゃんとかが親切にしてくれたから全然寂しくなかったけど、やっぱり心細かったよ。 じゃあ、レナもサコにやられたのかようん椅子に座ろうとしたら画鋲が置いてあったのとっさりそしたらそれを<笑>懐かしいなミオンの部活にはいつ頃誘われたんだ早速初日にか 最初は部活なんてなかったんだよ。途中からできたの。放課後にみんなで残ってゲーム大会をやろうって言い出して。そういえば、ミオン初代部長とか言ってたっけな。納得。内緒だけどね、ミーちゃん最初は弱かったんだよ。全然勝てなかった。えミオンが ちょっと想像つかないぞ自分で言い出した罰ゲームほとんど自分でやってたんだよえっ<笑>本当に内緒だからねみーちゃん以外ともちょっとずつお友達になれて でも、うん。ケイチ君が引っ越してきてからかな。ようやくここに馴染めたって自覚したのは。俺はいつになったら仲間だと認めてもらえるんだろうな。えなんて言ったのあ、いや、ごめん。 ウフフケイチくん変なのなあレナみんなは俺に嘘や隠し事なんかしてないよな。えしてないよ。 全然…嘘だろどういう意味だろケイチ君してるよな俺に隠し事を。 じゃあさ圭一君圭一君こそレイナたちに嘘や隠し事をしてないかなえしてないかな嘘や隠し事してないかな 言ってないよ嘘も隠し事も嘘だよどうして嘘だって圭一君昨日の部活の時先生に呼ばれて職員室に行ってたって言ったよねレナは知ってるよ ケイチ君は職員室になんか行かなかった先生はお客さんが来たって言ったんだよねでも昇降口ではお話ししてなかった校門のところの車の中で話をしてたよね知らないおじさんと のおじさん知らない人だよ知らない人が何で圭一君に用があるの俺が知りたいよじゃあ何の話をしていたのみんなとは関係のない話だよ ケ イ, イチ君に内緒や隠し事があるように、レナたちにだってあるんだよ。 だいぶ涼しくなってきたよあれは誰だったんだよ ご両親が出られたので<笑>。 本屋さんとということにししておきました警察ですって名乗ると色々気分を害されるでしょうしね夜分遅くにすみませんですね実は昨日渡しした電話番号のメモあれ古い番号だったんです本当に申し訳ない これから申し上げる番号を光と置いてもらえますか。あ、はい。ええー。どうぞ。さて、どうでしょう、前原さん。何か変わったことはありましたか。 大石さんはここのの地元の方ですかええ、そうです生まれも育ちも沖ノ宮ですよあの大石さん鬼隠しって何のことか知ってますかうーんそれはですね人が鬼にさらわれ忽然といなくなってしまうことなんですこの辺り独特の言い回しですね世間様で言う 神隠しと同じ意味ですひなみざわはうん前原さんにこんなこと言っていいんでしょうかもったいぶらないでくださいよ大石さんが言わないなら俺も何も言いませんよああいやいやそういう意味じゃないんですよ ただその気を悪くされないかと思いましてね実はですね雛見沢はその昔鬼の住む里って呼ばれて恐れられていたんですよ鬼鬼って地獄にいる金棒を持ったあのうんというよりは人食い鬼ですな坂に降りてきて人をさらって食い散らかしてしまうなんて 怖い昔話があるんですよたたりと鬼隠しは一緒に起こるって言ってましたけどどういうことですかたたりと鬼隠しが必ず一緒にそりゃ初めて聞きましたそうなんですか前原さん それは俺が聞きたいですよ。レナとミオンが話してたんです。おやしろ様のたたりなら必ず、たたりと鬼隠しが起こるって。前原さん。最初の事件、ご存知ですよねバラバラ殺人。ええ。六人の犯人のうち、一人はまだ逃走中なんですよね。 例えば、それ、逃走中じゃなく、鬼隠しにあったんじゃないでしょうかね。 じゃあ、その翌年の事故はどうです誘致派の男と妻が一緒に事故死したんですよね実はですね正式には事故死したのは夫だけなんです妻は死体が上がりませんでしたから現行法では死体が発見されない限り行方不明扱い でも、死体が見つからないだけで亡くなったんですよね鬼隠しとは違うんじゃないですか死体が出ない以上亡くなったとは言えません法律で定めた年月が過ぎるまで生存扱いなんです3年目はどうなんですか主は病死 妻は自殺ですよ前原さん実はねこれも全く同じなんですよ。 れらを鬼隠しと呼んでいいかちょっと分かりませんがね前原さんの言う通り確かに毎年1人行方不明になっています今年の事件では富竹さんの連れの女の人が行方不明じゃあ去年の主婦の撲殺事件はどうです誰か行方不明になりましたか確か犯人は逮捕されたんですよねええー、逮捕されてます 以前に逮捕歴もあるやつでしてね。別件で取り調べ中に犯行を自供してます。ですがですね。犯人逮捕からしばらくして、被害者宅の子供が行方不明になったんです。犯罪に巻き込まれたのかどうなのか。現在も捜査してます。だって、犯人は捕まったんですよねそれとも、 その仲間がさあ多分単独犯だと思いますもっとも今では確かめようもないんですよ実はその男取り調べ中に拘置所内でお亡くなりになっちゃいましてつまり過去5年間必ず死者と行方不明者が一人ずつ出ているわけなんですよねそうなります ええ、私も驚いてますよ。こんな共通項には気づきませんでした例えば鬼隠しに遭って失踪した人には何か共通点があるとか1年目はダムの作業員。 2年目は誘致派の男の妻3年目は神主の妻4年目は被害者宅の子供で5年目は交際相手かな特につながりはなさそうだし1年目はともかく妻とか交際相手とかそういう人が目立ちますな 4年目に行方不明になった子供って、どんなだったんですかおとなしい感じの方だったらしいです。歳はあなたの一つ上です。名前は、宝サトシさん。えサトシあなたの学校に去年まで通っていました。 話を聞いていませんか シロ様のたたり。 ナさんがですか去年転校されてきた前原さんのクラスメートですよね女の子には刺激の強い事件ばかりです怖がるのも無理ないんじゃないでしょうかねもっと確信じみたものだったように思いますなんていうのかその。 うですかではこちらでも少し調べてみます前原さんも少し竜宮さんの様子に注意してあげてくださいそれはレナを見張れってことですかそんな意味ではありませんよ前原さんお友達が次の被害者にならないよう少し気にしてあげてほしいということです ケイチちょっと、ここを開けてくれ。すみません、親父が来ました。今夜は、これくらいでいいですかええ。夜分遅くに、本当に申し訳ありませんでしたね。何か分かりましたら、教えてください。こちらも、進展がありましたら、ご報告しますよ。 では、失礼します。ケイチ、早く開けてくれ。父さん、両手が塞がってるんだ。 何の話をしてたんだ 別に何も友達だよ電話の話じゃなくて来てたんだろう今レナちゃんが来てないよまあごまかさなくたっていいぞさっきレナちゃんが遊びに来てたじゃないかだいぶ話し込んでるみたいだったから お茶でもって思ったらすれ違いだったんだよどどのくらい話し込んでたかな玲奈ちゃんが2階に上がったのが半くらいだったから小1時間くらいかな2階に上がったの父さん見たのああ見たよ圭一の部屋は階段を上がって奥の扉だよって声もかけた お父さんあまりからかっちゃダメよそれより、アトリエを片付けて。またこぼすわよ